皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは柚木ゆかりでお届けしています7月10日レプリカにする家具を旅人バザーで探していたのですがちょっと困ったことがありました今見てもらっている通りですが入手場所のところに何も書いていない家具が多すぎるのです旅人バザーで買うにはちょっと高いから自力で入手しようと思ってもどこで手に入るのかわからないのです 例えばこの色変わりキューブライトなどは冒険者お出かけ超便利ツールの福引き景品として登場し今は夢見のかけら交換所でもらえますなので入手場所のところには超便利ツールなどと書いておいてほしいのです同様にこのコンペイトーミニライトなどは2017年の七夕イベントで登場し毎年七夕イベント会場で期間限定で買える家具ですなので入手場所のところには七夕の里とか季節イベントなどと書いておいてほしいのです というような内容のものを提案広場に投稿しておきました。お暇な方は目を通しておいてください。b r さて、いよいよバージョン 5.5 後機のストーリーを進めようと思います。そのために人間の魔族の姿になりました。ここからしばらくの間、バージョン 5.5 後機のストーリーが終わるまではずっとこの姿です。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。